皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2023年3月8日、ナイト総選挙の中間発表がありました。我々のユシカは今年も苦しい戦いを強いられている模様です。優勝は厳しい情勢ですが、なんとか最後まで戦い抜いてほしいです。お宝の地図が更新されましたので、早速新しい地図を受け取りに行ってきました。 前回、前々回と割と失望させられる事案があったので、今回はもう開き直って、ソロで発掘することにしました。この看板と地面の様子からして、ウェナ諸島のどこかです。多分、ベリナード領南ですね。はい、正解でした。そして、開けてびっくり、おめかしカラー券が出ました。これって DQ10 ショップの有料かきのアイテムですよね。そんなものまで出るなんて、今回のお宝の地図は何という太ももっぷりなのでしょうか。早速、モンスター管理人のところに行きました。